みなさん、こんにちは。海のひとときです。今回は久々の夜撮影です。知り合いの先輩と一緒にアジングの撮影をしようと。今回はある堤防にやってきましたすごいな。今回はタイトルの通り。 紛れもなくすごい映像が撮れたのでぜひ最後まで見ていってくださいでは早速ここでドローンを海に落としていきます このドローンの光でかなり多くのベイトが水面に集まっているようでしたさあいよいよここから水中の映像になります 水深は堤防下で約7から8メ ー, ター。夜なのでプランクトンがかなり視界に入り少し見づらい映像になってしまっております早速鷹の肌がお迎えしてくれました海底や上層にもこの映像で見れるようにベートが非常に多いコンディションでした また、上層にはアジやサバ、イワシなどが多くいました。 かなり大きいシーバスを見つけたので企画を変更しアジをフリーで泳がせてみることにしましたここからは映像のみでお楽しみください 6 0センチの玉編みからはみ出るほどのサイズのシーバスが今回アジの泳がせ釣りで釣ることができました夜の撮影でシーバスのヒットシーンが撮れたのは僕的には非常に大きな成果だったと思います撮影に協力してくれた方々には改めて感謝ですね 来週もまたこの企画の続きが実はあるので是非楽しみに待っていてください今回もご視聴ありがとうございました是非チャンネル登録また高評価のほどお願いいたします